叶わぬ夢を追っていても虚しくなるだけだと思うのですが。どうも、政治いろいろの学部です。大統領就任以来ずっと北朝鮮との和解及び南北統一を悲願として挙げてきたムンジェインですが、和解交渉の裏ではなんと民主国家にあるまじき 人権侵害を平然と続けていたというのです。二千二十一年十一月十二日付。中央日報からの引用です。国際人権団体が。対北朝鮮民間団体の韓国国内の活動が萎縮しているとして懸念を表した。特に対北朝鮮ビラ禁止法が表現の自由と平和的な。 公共集会の自由を制限ししていると指摘した国際人権団体ヒューマンライトウォッチのロバートソンアジア担当副局長はボイスオブアメリカに送った声明でこのように明らかにした。ボイスオブアメリカの11日の報道によると北朝鮮に外部情報を伝えてきた対北朝鮮民間団体の韓国国内での活動が 難しくなったという最近の報道に関連し、ヒューマンライトウォッチは、ムンジェイン政権の人権弾圧が原因だという立場を明らかにした。ロバートソン副局長は、ムンジェイン政権が一部の北朝鮮人権団体と民主主義運動組織の韓国国内の運営を難しくさせたということに疑いの余地はないとし、これは人権を弾圧する。 対北朝鮮ビラ禁止法のためと指摘した。続いて、この法は韓国のような現代民進国家では存在する場がないため、直ちに廃止しなければいけないと強調した。ちなみに、独裁者の金正恩と和解しようとするムン・ジェイン大統領の見込みのない政治的な夢のために、独裁的で残忍な北朝鮮政府に対抗するため、 最前線で活動する団体がワシントンに交代するしかないのは恥ずべきことだと批判した。3月末に施行された対北朝鮮ビラ禁止法は、境界地域住民の安全、南北合意の履行などを理由にビラ及びその他物品を散布する行為を禁止し、違反すれば3年以下の懲役または3000万ウォン以下の 罰金刑に処するると規定しているアメリカ政府も対北朝鮮ビラ禁止法に対する否定的な立場を表してきた。国務省は4月、我々は韓国が独立的で強い司法府がある民主主義国家として、この法を再検討する手段があるという事実を尊重するとし、法を見直すべきだという立場を伝えた。 とのことで、いかがでしょうか。北朝鮮の人権団体といえば、金一家の独裁体制による抑圧を少しでも変えるべく、国外から情報を発信し続けている団体です。この5年間、寝言のように南北統一、終戦宣言の実現を訴え続けているムンジェインですが、そんな民間団体に圧力をかけてまで北にすり寄りたいのでしょうか ここまで来ると北朝鮮の国民より将軍様を崇拝しているのではないかとすら思えてきますよね。北の独裁体制を批判し、金正恩を怒らせるかもしれない人権団体は、文ンにとって南北統一を邪魔するかもしれない存在であり、極めて目障りなのでしょう。皆さんの記憶にも新しい北朝鮮による2020年6月の 南北連絡事務所の爆破は韓国側への見せしめとも言われており、文在寅も相当ビビっているはずです。国外での活動が弾圧されれば人権団体としては情報発信を思うように続けられなくなり、北朝鮮に対する正しい批判が届かなくなります。また、北朝鮮国内の困窮者に対する物資の支援もできなくなるため、国内の 見えない貧困がますます進んでしまうでしょう。まあ、南北統一終戦宣言しか見えていない文ンにとって、そんなことはどうでもよく、金正恩を刺激せず、極限が取れればそれで満足なんですよね。いずれにせよ、本当の意味で南北平和を考えているとは到底思えない浅はかな発想です。そもそも、今の韓国が目指している南北統一は、 まるで現実味がない絵空事であることを、ムンジェインは分かっているのでしょうか金正恩は再三にわたり、在韓米軍の撤退が終戦宣言に向けた先決事項であると公表しています。つまり、北としては、目障りな米軍をさっさと追い払ってほしいわけで、それを叶えてくれない限り、そっちの要求は飲めないよ、と揺さぶりをかけているのです。一方、 アメリカが北朝鮮に突きつけた条件は、完全なる非核化と引き換えに制裁緩和及び経済支援を行うというもの。アメリカとしてはもちろん、在韓米軍の撤退などという北の条件をのむつもりはなく、自国の脅威となる核ミサイル、その他軍事兵器を放棄させることだけを考えているのです。ここで困ったのが間に挟まれたムンジェインです。 南北統一の布石として、在韓米軍の撤退を叶えてあげたいけれど、バイデン大統領からは、非核化が絶対条件だからなと圧をかけられている。コウモリ外交が行き詰まって途方に暮れたムンジェインは、よりによって交渉妥結前の終戦宣言を出しちゃおうよというとんでもない系外発言を展開。これは要するに、自分だけ美味しいところを持っていけばそれでいい、 といいいうことですすからそんんな虫のいい提案をアメリカがが許すはずがありませんよね一方、北はアメリカを一向に説得できず、自分たちの要求を叶える気のないムンジェインのことなんか、とっくに見限り、状況によっては対面でアメリカと渡り合う姿勢を見せています。もっとも、見た目によらずしたたかなキム・ジョンウンは、最初からムンジェインの無能ぶりに気づいており、 アメリカを説得できないことも織り込み済みだったはずです。それとも、多少の時間稼ぎにはなるだろうと、文全員を伝書畑のように使い、アメリカの要求をのらりくらりとかわしてきた金正恩しかし、ここに来て、いよいよ貴重な収入源である、鉱物輸出の道が閉ざされ、貧困がシャリにならないレベルにまで達してきたということで、メッセージの本気度が変わってきたようです。 北の弱みが露呈してきた今こそ交渉の大チャンスであり、外交の腕の見せどころなのでしょう。ただ、この後に呼んでムンジェインは相変わらず右往左往するばかりなんですけどね。ムンジェインは南北統一と簡単に言っていますが、統一には大きく以下のようなパターンが考えられます。韓国が北朝鮮を吸収する。北朝鮮が韓国を吸収する。 対等な関係となる。南北の緊張関係から考えても平和統一はあり得ませんが、ムンジェインとしては韓国が北朝鮮を吸収するパターンを想定しているのでしょう。しかし、現在の状況を見る限り、可能性がまだしも高いのは石化統一の方だと考えられます。何せ、ムンジェインの方から北にすり寄っているわけですからね。その場合、 共産圏の一大勢力がが新たにににに誕生するるるこことととななりアメリカにとっても脅威が増えることになるでしょう全面戦争というシナリオもないわけではありません。そうならないように、アメリカは韓国をコントロールし、北朝鮮との干渉材として利用しているわけですが、ムンジェンにはそのあたりの微妙な書き引きを理解する感性がちょっと欠けているみたいですね。